おはようございます。6代目です。佐賀空港にオスプレイが配備されるかもしれないというニュースが入ってきました。佐賀空港のあたりは一面田んぼで、まあ、広い空間があるんですが、確かに配備するとなると絶好の場所なんでしょう。青畳工房6代目。いろいろと心配する声もあるとは思います。 私は賛成でも反対でもありません。とにかく子供たちの未来に不安がないようにしてほしいということですね。いろいろな他国からの問題もありますので、一概に反対反対ばかりも言えないのかもしれません。佐賀空港の辺りはあの佐賀空港公園とかもあって、まあ、子供たちを遊ばせるにもいい場所なんです。そういう場所はなるべく奪わないようにお願いしたいです。それでは。